では、今日の初ラジワーヤの結婚おめでとうスペシャルでお送りしておりますけれども。<笑>はい。今のお気持ちは今のお気持ちですか、はい、なんですかねちょっと、戸惑ってはいますけど。はい、あの、でも、すごく幸せな気持ちです。よかったです。はい、もうせいっぱいですよ。そのね、あのー、幸せをちょっとお裾分けしていただこうかなっていう意味でも、はい、<笑>なん な, ん, こんな企画を。はい。用意いたしました。はい、えーえー、いろいろね、お祝いの企画を用意しております。 まずはこちらから、初ラジ席、新婚さん記者会見<笑>なんだこりゃ新婚さんはい。<笑>というわけで、幸せなムードがスタジオに溢れていますけれども、そんな新婚なあやにやっぱり聞きたいこといっぱいあるんですおお、はい、ということで、我々が記者になりまして、新婚のあやに結婚会見を開いていただこうと思います。<笑>えー、記者がね、続々と、ええ。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 新婚の、えー、はい、田さんにお伺いします、はい。得意な手料理は何でしょうかいい、ね、得意な手料理ですか私、そんなに料理得意なわけではないので、うん、得意と言っていいのかわかんないんですけど、うん、うん、そうですね、でも、いて、しいて言うならば、うん、そうですね、ハンバーグー。ー<笑>リアクションが大きいぞ<笑>リアクション メモしてるからなん何だろうしてないだろう<笑>ほらほらじゃあ、えー、続いて質問なるかはいはいはいはい<笑><笑><笑>はいはいはいーーはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい やはり、えー、数年後には、ホノルルマラソン挑戦とか、あるんでしょうかなん<笑><何>でそ<笑>う、自分のラブホルモンが、中止まで、ラブホルモに乗り込んできた。そうちゃな。じゃあまあ、そこの、あやさん、お答えください。<笑>そうですね。まあ、ハワイはすごい好きなので、いつか一緒に行けたらなーって思うんですけれども、まあ、マラソンはどうですかね。<笑>まあ、あのー、まあ、私はまあ、どっちかっていうと、応援する側かな。 もしねあの旦那さんが出られる場合はあの頑張って応援したいなと。分かる<笑>けどなんじ。じゃあじゃあ続きまして次<タッ>。はいはいはいはい<笑>、ま、はいはいはいの赤い方。赤い<笑>赤い服のあゆちゃん。<笑>どうもザあゆビジョンでございます。あゆビジョン。あゆビジョンみたいな。 ご結婚おめでとうございます<笑>あ。ありがとうございます。お進みいただきます。はい、えーっとじゃあ独身の頃と比べて一番変わったなと思うところはどんなところでしょうか。はいうん えー、変わったなと思うことですかそうですね。なんだろう。なんかこう、どんな行動をするにも、相手の顔が浮かぶっていうことですかね。えー、<笑>なんだこのリアクションは<笑>。<笑><笑><笑>なんかね、こう、一人じゃないんだなっていう、なんかね、こう、責任じゃないですけど、自分の行動をちゃんとこう、一回ね、考えてからこう、行動しようかなって思うになります ね, ね。はい。 はい。<笑>何だ<ろ>う<笑>この誰にも見られてないのに、このなんか、<笑>確認して、<笑>これ聞いた、これ聞い た, みたい<笑>、うんうん、みたいな。こしうん、う小芝居。がすごい。え、じゃあ、最後に私、あ、あ聞いても、はいはい、いいですか あ, あ、はい、あの、どうも、沼倉スポーツでございます。<笑><笑>みんななんでそんなってみくんの<笑>すごくないそこです。はい。エおめでとうございます。あ、ありがとうございます。 そうです、ね、えー、お家の中では、はい、あのー、なんと呼ばれているんでしょうか<笑>、えー、なんとはい<笑>そうですねあの結構切り込んだ質問されましたね<笑>そうですねあの私はああのやなって呼ばれてますいやー いいこと聞きましたねは、えー、い、まあ、ね, ね<笑>めっちゃでかくめちゃめちゃでかく<笑>ハンバーグ<笑>スクープって書いてある<笑>あーめっちゃいいいやちょっと気になってたんですよねなんか私と同じ呼び方だとなんか複雑とかなんかいろいろあなるほどねでも聞いたら聞いたでまた複雑でした<笑><笑> <笑>ここだけだからね。あ、そうだ。マ、う、ジ、んま、スクープですよ。すねはい。<笑>いやーということで、会見はこの辺でということで、はい、本当にありがとうございます、はい、ありがとうございました。